マにがんぼうんとぶまるたんじゃきぼうまいよさげんぼうんないのだなしていないのだしていないのだなだな 調子が上がってきたな。 僕も本気見せちゃおっかな。 お完璧だったな